たいと思います。M. C. を。従来の八木さんにお願いしたいと思います。え、どうすればいいの。あ、かま い, い。かま い, い。ですか。はい。すきますよ What? はいえー、一曲でワンシュてをお送りしました続き、えー、まして、ね、最後に4つ目、お召し終わりにしたいと思います。構え<笑>